いいから座りなさい。いいからいいからいいから。テレビにつないでお家でカラオケ宝の。いいからパピュラのね。娘はまる。ママになってもはまる。おばばになっても超はまる。テレビにつなげば誰もがはまる宝の。 いいいいいい CM の途中ですが12月は「ライオンハート」ほか216曲新発売ですだってだって「いいから座りなさい」いいからいいからい「いいから」「いいから」 家庭用ダンスカラオケ「トミーキスサイト」好評発売中カラオケは動く絵で J−POP スキスサイトカラオケはデュエットカラオケは演歌ホームカラオケでもダンスができなきゃキスサイトなら何でもできる大人と子供に平等な権利料 んちゃんって歌うまよね私の次にかなちゃんの方が上手だよなんてね今度は一緒にいいから採点カートリッジしようねあんたには負けないよ目指せ100点いいから採点カートリッジ高い 行く行くの恋もしてラののの何してんの別に。今夜もライブ 別に今夜もライブにがイブンそう音楽に合わせてリズムに乗って。 歌ったお姉ちゃんはガイドボーカルで新曲をマスターしたママは振り付けレッスンでダイエットしたそして4人はキッスサイトでデビューしたホーームカラオケトトミーキスサイト新曲はこれ いいから、N うん、知ってます、うん、回転寿司の、ね、速度ってね人間工学の、えー、と一番ベストな速度なんですって人間工学から割り出された一番ベストな速度で回ってるんですって、うんうん、いいか ら,、N、だから二人で二人でいたいから忘れられないから 覗くと不思議キキラキラしてるすごーい目の中に星がキラリ「ピチピチピッチ」スターアイズミラーでキラキラしよ泡ピッチャーもね「かいいからといいピッチで遊べるピチピチッチ」のゲームカードリッジ第2弾はじた新しいゲームとカラオケ」占いもできちゃう「いいから用カードリッジ」「ピチピチピチ」ボリューム 2! やったーマーメイドがない「ラブカードスキャナー」「かンヨーカートリッチ」1日ピッ チ, ピッ チ, ピッ チ, ピッチボリューム2もね 花のみんなになって大冒険新曲のカラオケも楽しいピ い, いカーとインピッチが遊べるピチピチピッチボリューム3新発売アクアピッチブレスレットも マイクやスターターセットを買うともれなくマイベストカートリッジをプレゼントマイベストカートリッジは100曲の中からあなたの好きな5曲が選べるよ今だけの嬉しいキャンペーンパッケージのバーコードをハガキに貼って送ってねあなただけのカートリッジがもらえちゃう詳しくはお店のポスターホームページ発売中の仲良しを見てねスターターセットを買うなら これでカラオケ入っちゃいますハートのが出てこない気持ちよさそうに歌っていますが彼女たちの耳の中は こ, のままこんな気分ですまましかもダウンロードで好きな曲だけ入っちゃうす ご, すごい一度歌うとやめられないだから「ハイカラ」 ニトリこのヘッドホンからは私の歌とカラオケが聞こえてきてすっごく気持ちいいんだよどこでも歌えて頭の中は大迫力テレビにつなげば家族とも「パーソナルカラオケハイカラ」